私はシアトル。あ、正確な名前はないけど、トリマシアトルって感じっす。いやー、細けいことはいいんだって。とにかく、ウースター級のプロトタイプの一つで、アトランタ級の改良版である私は、対空が一番得意っすよ。飛んでる敵は私にお任せってね。ウっすスシアトルを起こしたのは君かね おーよしよしはじめましてあたしはシアトルこれからよろしくっす指揮官って飯食ったんまだなら、ちょいと一緒にどっか飯でもどうすかパーティーにお茶会に女子会に飲み会。オッケーやっぱ忙しいわー<笑>まあ、こういうのが充実してていいけどね指揮官さぁ、 秘書官が一人だけって寂しく思わない何人か呼んできて一緒にやった方が盛り上がるっすよ。指揮官って今日仕事終わったら空いてそう実はちょっとしたパーティーの幹事やっててさ、指揮官も飛び込み参加してもいいっすよ。歓理的に実践経験ないないなんだけど、みんな教えてくれてるし、すぐ追いつくっす。 指揮官、ダンスの練習でもしてみないうまく踊れるともっとモテるっすよ君、今のわざとだったら私でも怒るっすよニューミッション人で集めてやっとけミッションコンプリートって指揮官、お祝いになんかしない指揮官、新しいメールっすよもしかしてパーティーのお誘い 指揮官、戦いも重要だけど、息抜きも重要っすよ。指揮官、委託ばっちり完了したんすよ。戻ってきた子たちに何か持って行ってあげた方が良さそうっすね。カトンボも撃ち落とせそうな感じっす。よーし囲んで叩けビクトリー帰ったら盛大に祝うっすよ。いやさ、もっと火力があればな。 戦場も盛り上げるっすよ。みんな、もうちょっと頑張るっすよ。んパーティー君、お呼びじゃないから、引き続き仕事に励んでくれたまえ。君、仕事だの作戦だのばかり口にしないで、たまには息抜きした方がいいっすよ。とりま、この後私が主催するパーティーがあるけど、来るよねねえ私、パーティーが好きだけど、無理心したりはしないっすよ。 まあ、来てさえくれたら、どんなに内向きな子でも楽しめることを保証するっす。指揮官は今、パーティーの魅力を分かってくれたよね。そう。みんな一緒にいれば、自然と仲良くなるっすよ。例えば、私と君は、もう友達ちゃう私あたしたちの仲なんだから、お気に入りの子を教えてくれたら、足ぐらいはしてあげるんすよ。ふふふ。 私えあ、ちょ、マジほ、ほ、ほんとにオッケー。気持ちの整理バッチリっす。まあ、結論から言えば、あたしも指揮官のことが好きっすね。出ないといきなり飲みに誘わないっすよ。で、話を戻すと、今日はパーティー以外にもう一つやることがあって、デートすっぞデート お母校に戻ったら、あたしのパーティーに来てくれないっすか中央の宴会ってやつにも興味ありっすおおマジ感謝ーパーティーのお飾りにはちょうどいいかもあざっすアズールレーン